えー、骨盤調整コヨガトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、と、このチャンネルでは、えっ、ー、と、産後から更年期前後の女性たちが、えー、抱えるね。心とか体のお悩みに寄り添った、えー、いろんな情報を発信しています。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、更年期障害っていう。えー い う, ふうのいうふうに言われますけど、えっ、ー、とだいたい45歳ぐらいから55歳ぐらいの間に、えっ、ー、とやっぱり女性はねこれは 100%、100% の女性が通る道でえっ、ー、と生理が終わってくる時期がやってきます。でその時にはなんで生理が終わるかって言ってやっぱり女性ホルモンが少なくなってくるので、えっ、ー、とその女性ホルモンが少なくなることによって生理の経血が出なくなって卵巣のね機能が弱ってきてえっ、ー、と生理がなくなる。 ことになるんですね。で、そうするとそれに伴っていろんなえっ、ー、と自律神経のバランスがあのー、アンバランスになることによってえっ、ー、と体のねいろんな機能がちょっと誤作動をする時期があの何年かあるんですね。で、それをこうこ高齢期障害の時を過ぎると必ず。 必ず、えー、と脳みそがね脳みそが体のそういう体の変化に慣れてきてだから必ず治りますなの元に戻るんですけどその数年間はねちょっとすごく情緒があの気持ちが落ち着かなくてすごい落ち込んだりすごい肺になったりとかあ と,、えー、とめまいがしたりとか動悸がしたりとかホットフラッシュで顔がカーッと熱くなったりとか全く何にもない人もいるしあの症状がねすごく現れる方もいらっしゃるので。 えー、となるべくねその時期をスムーズに過ごせるようにもうまだ先の話って思わないでもう30代ぐらいから、あのー、それに向けて準備していただけるといいかなと思いますねで、えー、と今日はですねヨガのポーズをお伝えしていきますで自律神経が整うにはやっぱりね背骨の柔軟な動きっていうのがすごく大事になってくるんですねなのので背骨の、ね、動きを、あのー 背骨を簡単にほぐすえっとこちらのテーブルトップといいます、えー、と肩の下に手を置いてで手はね指大きく開きますよ大きく開いてで骨盤の下に膝がくるようにして膝の間はですね拳2個分ぐらい入る感じですねでこの時ですねお腹の力が抜けてるとこうやって腰をすごい反ってしまうので お腹はおへそ背中にぐーっと押し込んで背中フラッと板のようにしていきましょういいですかはいそしたら額でもっと見るようなイメージで、ね、顔を下に向けていきますはいそうしたらですね息を大きく吸いながら足指立ててで骨盤反って腰反って背中反って前見て手のひらぐーっと押して肩と耳離していきます でこの時、肩甲骨背骨にぐっと寄せていきましょう吐きながら足指寝かせて骨盤まず動かして腰動かして背中丸めて手のひらぐっと押して溝ご自身のみぞおちを眺めてもうちょっと肩甲骨の間天井に向けていきましょう背骨しっかり丸めていきますねはい、いそしたら吸いながら、吸なが 足指立てて骨盤を動かし腰背中を動かして前見て手のひらぐーっとマットをして肩と耳離して肩甲骨背骨で寄せていきましょう吐きながら足指寝かせて骨盤腰背中の順番で手のひらぐーっと押して肩甲骨の間を一番高くします繰り返していきますね吸いながら足指立てて 骨盤、腰、背中骨盤が動くことによって背骨が一個一個動いていくのを感じていきましょう吐きながら足指寝かせて骨盤、腰、背中の順ですで肩甲骨高くしていきましょうラスト1回いきますね吸いながら足指立てて骨盤、腰、背中ですで前見て手のひらぐーっとして肩と耳離しますね 吐いて、骨盤、腰、背中です。息しっかり吐きながら肩甲骨の間を一番天井に上げていきましょうはいそうしたら、えー、お膝揃えて両手前に伸ばしてお尻かかとにしっかり下ろして額をマットに下ろしていきましょう腕の力も抜いてお腹でももを押すようにしっかりお腹膨らんでいきます 吐いていきましょう今度は息を大きく吸って背中膨らむようにしっかり呼吸を入れていきます吐いていきましょうはい、そしたら今度息を大きく吸ってお腹も膨らみ、背中も膨らんで長く吐いていきましょう ゆっくりと頭最後になるようにゆっくりゆっくり起き上がって背骨積み上がった一番上に頭がスコーンと乗っかるような感じで起き上がっていきましょう。はい これだけでもね、すごく、えー、自律神経が整ってきてリラックスできるし寝る前とかにやるとすごくね、あのー、よく寝れるようになるので是非、えー、寝る前にね、背骨を動かしてから、えー、寝るようにしてみてください。 えー、このようにこのチャンネルでは、えー、と産後から、えー、と更年期前後の女性たちが抱える体の悩みを解決する、えー、いろんな情報を発信しているので、えー、もしよかったらチャンネル登録していただけると私もねいろんなねど ん, どんどんどんどんね皆さんに、えー、役に立つ情報を発信できるしたいって思えるので是非チャンネル登録してみてください嬉しいです。